じゃ、ちょっと、打ってもらいましょうか。はい、<笑>前回のほうができてるかどうかの確認で<笑>。はい。<笑>まず。そうです。ここですね。そう、肩の下にグリップがあることを確認してあります。そうです。はい。うん。うん、ナイス。綺麗に打っててますね。<笑><笑><笑> はもうちょっと距離を出すためにちょっと動作のでちょっと一つ直してもらいたいところがあるんですけどちょっと構えてもらっていいですかはいちょっと行きますね構えていきますオッケーいつもよりちょっと腰の高さまでクラブ上げてもらっていいですか、うん、そうこの手と体の距離感なんですけどはい構えた時の距離感に比べてどうです<笑>今この距離感って ちょっと遠く離れてるんで す, んですかねそうなんですよ離れていっちゃってるんで肩が置いてきぼりになっちゃってるんですよ、はい、手元はすごい回ってるような形になってるんですけど、うんうんうん、体が回ってない、うん、そ距離がちょっと出にくくなっちゃ う, うどういうことかっていうと、はい、構えた時のこの距離はだいたい拳一つ分ぐらい空いてますね、はい、そう。なんでここから腰の高さまで上げていきますっていうか、上げていった時 このぐらい近くていいんですよですごい近い感じあると思うんですけど、はい、ここの距離感どうです変わってないのかりは一緒ですね、はい、そうすると自然と肩も一緒に回ってくれるんですよそうそうそう<笑><笑>そうちょ、はい、うど体が回転してくれるんで腕の力だけじゃなくて体全体使って振るからボールに伝わる力がもっと強くなるイコール距離が出やすくなる 体後ろ向ける向けるってこういうことだったんですね、そうです、それが手元離れてる動作してるうちは回そうとでも回らないから、へぇ ー, ー、そうそうそうそう、かクラブ、私がちょっと構えてもらっていいですか、構えます、はい、ここにこうやってクラブ置いとくんで、はい、そうここに当たんないように上げていってください、<笑> そ, う そ, う そ, うそうそうそうそう、そううそそれが正しいバックスイングですからね。へーそう ちょっとそこを意識して、はい、ちょっと打っていきましょうかかしこまりましたそし私ここ置いておくんでそれでボール打っていきましょうかはい、うん、そうそうそうそうそうそう OK そうナイスナイスショーつかまるよりだろうに、ね、<笑>なるの あんまり当てようって気になくて<笑>体の近く通りやすくなるんで、ねはい、近く上げてってあげると近く通しやすくなるからインサイドから置いてくるからちょっと捕まりやすくなってくるへえあ今当たったらけかりま す, す<笑>そうそう<笑>そうそだけちょっと離れていくのが癖なんで。そうそこ直してあげるともっと距離出てそもう一ういいの出たら<笑> えー、怖いな。さあ、オッケー、ナイス。いい感じ。ドライバー、ドライバー、はい。<笑>でもドライバーも同じ構えでってますか、同じ構えです、同じ構えです。ここ も, も全部一緒です、はい。う, なんですね、うんうんうん。ちょっと一回やってみます。どうぞお願いします。 珍しいです、左。 多分ねスイングが変わってるからだと思うので構えて、はい、構えてから左手だけ離して一回ダラーンと垂らしてあげましょ う, そ, うそこの位置ですよ握るのはそうそうそうそ う,、はい、そうですはいわかりました、okay、ここです 気持ちいい、ちょっとヒール側にボールセットしちゃってるのって気づいてます真ん中の感じますよねはいこれで私持ってるんではい あ, あっちに飛球線上にちょっと行って見てもらっていいですかはいああ、柄のえの方ってことですかそうです、こっちののどこがいいの本当はこの辺元は元はここですボール半個分ぐらいそうです、そうです、そうです、そうです こ, こ で、多分それってボールの見え方なんです、思うんですけど、はい、ボール真上から見たときに、真ん中にこう。この矢印ありますよね。はいはい、これ真ん中にセットしちゃうと、ヒール側って言って、こっちの手元側にセットしやすくなるんです。ミュゆちゃんが合わせてるのは、これ、どことどこで合わせてるの。るボールの真上から見た時の、この真ん中と。矢印。そう、矢印です、うん。うんうん。で、合わせると、ちょっとヒール側に行っちゃう、ね。ヒール側にいっちゃいます。そ う, うん。 だからちょっとヒール側に当たってる痕跡がありますタコ、うん、<笑><笑>の勲章本来ボール真上から基本的にゴルフは見ないので、うん、必ずボール見る目線の方向としてはこうなりますよね、うん、こういう形、うん、真上から見ないですよね、うん、なのでこっちの真ん中に対してこの矢印を合わせてあげるさあ、うん、と真ん中に行きますここら辺かなそうもうちょっと もうちょっとですか、うん。そうそうそうそうそうそう<笑>うん。ん。いかがですか。明けです、えーえーはい。真ん中です。やっぱすごい分かん。い や, <笑> で, もいやでもいい音めっちゃナイス。いい音しました。高さ々出てる。 すすごい軽かったですううだから上げるところが変わりますあのドライバーって一番クラブが長いんで遠心力が大きくなるんです、はい、で遠心力って何って言って、クラブをこうやって上げ て, って振っていこうとした時に自分は向こうに振れたわけですよねヘッドは向こうに行こうとするんですよ、これが遠心力。はい、そうでそ外側に振ろうとする力が強くなると基本的に手元って外に行こうとするからちょっと浮きやすくなるんですよ。そう はここは多多少少浮いいちゃううのしょうがない、はい、多少はさっきはちょっと浮きすぎてたんですけど<笑>そうそうそうで多少浮いちゃった時にちょっとクラブから一緒ですか、ねはい、ちょっとここ立って見 て, てもらっていいですか、はい、これが さ, さっきのヒール側に構えて、はい、遠心力強くなりましたって言った時に全然違うところ当たっちゃうんですね。 でちょっと先っちょの方に変な話構えるようにしててあげると遠心力かかって戻ってきた時にちょうど真ん中に当たるようになってくるんですそう女性の方なんかはやっぱどうしても遠心力に負けちゃうというかやっぱ私は影響が影響を受けやすいのでちょっと通側の方に構えるようにしててあげるとシーンに当たるからそれだけでも距離が出てくる<笑>これは面白くなるんじゃない<笑>なんかそうそうそう全然今までと違う取り方だったの<笑><笑> はい、だからたまにいません多分、えーと、アマチュアの男性ゴルファーと女子プロヘッドスピードが一緒なのに飛距離は全然違うフルスピードは一緒なのに そ, うそれがミート率なんですよ、ミート率が女子プロと男性のアマチュアゴルファーだと全然、女子プロの方が真ん中に当たる芯に当たる確率が高いから同じフル速さでも距離が出てくる。 今も同じでおふる速さは別に大した変えようとしなくても、うん、ミートリースがあれば芋みたいに距離が出てくるようになるんで頑張ってこうウエイトトレーニングとかしなくても今以上には飛ぶそうそうなんですねそうそうそうこれ覚えなきゃ、うん、一応忘れないでくださいね<笑>はいうん OKOK いいですよ うんナイス音がえ<笑>結構飛んでますナイス<笑>いつも内緒あとあのちょっとまっすぐ行くとそうですねまっ、ね、<笑>すぐ行くと、まあ、これからだと思うんですよ飛ぶよねわ、はい、かりましたわかりましたわかりましたそうですねいいですよはい。オッケー うんオッケーえっと、今、右に出ちゃうのインパクトの時に左肘こうやって引けちゃってるんですよ。はい、はい、そ, うでそれを引かないようにってこうやってくっつけようと思ってもただ手前に引っ張るだけになっちゃうんで、はい、構えた時ちょっと構えてもらっていいですか、はい、の, この左腕の位置なんですけど、はいまあ、女性の方、よくあります、はい、左胸の横に今、ついてないですか左腕、はい。ついてます。こ れ, これがダメなんですよえっ<笑> じゃあ、どこって話なんですけど、一、はい、回クラブお預かりしますね。はい、そのまま、足肩幅に開いていただいて、はい、私鏡でありますね。手のひらをお空の方に向けていただいて、肩、ごめんなさい、こっちです。開いてはい、鏡じないだけです。肩の高さまで上げてください。はい。OK、そのまま、ちょっと開いてもらって。はい、今マイクがある、この体の真ん中軸に当たるところまで、手のひら持ってきてもらっていいですか。そうそうそうそうそう、ここの位置ですね。そのまま手を下ろした、この位置です。 この感ここの辺の感覚違うのわかります？わかります。ここの位置に持ってってあげると肘が引きにくくなるのわかります？はい。腕でストップされるんで、うん。これが横に来ちゃうと肘が自由になっちゃうんで、はい、さっきちょっとその前回の動画もそうなんですけど、うん、肩が置いてかれちゃうよって原因の一個にもあるんですよ。手だけ先行しちゃうんで。はい。でここが曲がって上がっていくとトップで。 ガタンともなりやすくなるんで、まあ前回の動画にもちょっとつながっている部分はあるんですけど。ここの腕を左胸の上に乗っけちゃってください。そう、そうすると、これが正しい左脇の締まり方になるんですけど、正しく締まっていれば、このまま腕上げていった時に、一緒になうな肩持っていかれますよね。はい、また、はい、<笑>そ誰が横についてると、持っていこうとした時に、そう、肩一生懸命回そうとすると、回っていかないんで。 ここで肘がロックされるから当たっていくときも肘が引きにくくなるんですそう上げてって下ろしてくるときですねそう下ろしてくるときにへそうここがピーンって伸びた状態でインパクト迎えられるこれが今ちょっとこうなっちゃってるんですよ、はい、そうそうそうそうプロ、はい、の皆さんみんな伸びたままこうやって当たってますよね、はいはい、そうそんな形はアドレスで作ってあげるへーしかも今引くときになんかこっちの脇締めてってなんかよく言われることあったんですけど、はいはいはい、自然に自然にしようっうりますね<笑> 左腕が伸びてるかそそそうそうそう、ね、だいぶ右腕も伸ばして上げていく人って前いないので<笑>そうそうそうそうそう<笑>そうやっぱり胸の話とかしていいのかなしない方がいい<笑>そうやっぱ女性の方だとお胸ある方が多いのでやっぱり寄せてこうやって構えちゃう方が多いんですよ<笑>ああでもそうですよね右は全然そのままゆるく握ってもらいたいんで横でも全然いいんですけど左腕だけは必ずもう上にそうええ でどれぐらい乗せるのってうとさっきのこの動きしてもらえれば正しい左腕の位置がそう真ん中まで持ってきてそうそうそうそうそうそんな感じここな感じ覚えていてください皆さんこれ知ってる話私だけ知らなかったのもうわかんない話ちょっとやってみてください結構びっくりで私これこん な, なんかこでも男性の方もなりやすいですよこうやって。 はい、そうすると曲がることはないからこのまま上がってって戻してくるだけだから当たる確率も上がってくる。でさっきのミート率の話でミート率上がってくると距離が出てきます。しかもこれもうさっき教えてもらったみたいにアドレスで改善できるやつ、ね、そうそうそうそうそ<笑>みたいな。そうじゃあ。炭酸ボルもできたよ。さっ<笑>ちょっとやってみます。そうそうそうそうそう。でそうそうそうそうそうそう。 うん、もうちょい先行っちゃう。はい、オッケー。うん、ナイス、ラッシ結構飛んでるよ。百五十超えたと思うよ。しかも、まっすぐ。<笑>めっちゃ厳しいですね。お上手です。ナイスです。<笑>しかも、本当に、振り上げたら、何も考えてないですそ。何も考えなくて大丈夫です。 ト<笑>レントそこに来るようにしますから、大丈夫大丈夫。すごい。そしたら、もういいショットが出るって分かったんで。はい、まあ、練習はこの後していいんだけど、動画が落ちちゃった。ああ、大丈夫大丈夫大丈夫。はい、って感じで、まあ一回ちょっとあの飛距離編は、あの前半後半で、まあ見てもらって。まあ、どこか当てはまる人もいるんじゃないかなっていう感じです。うん、みっちゃんどうでした。いやもう、簡単に真ん中に当たって。うん 今までは見たことないようなボールが飛びました最後。すごいです。あれはすごい。しかもなんか全部こうアドレスでこう構えるときにできることなので、うん、あの取り組みやすいです。かったです。私でもベースがいいから。<笑>全然。じゃあ次はあの、まあ、傾斜コースはそう平らじゃないから、うんはい、傾斜をちょっと習って行こうかなと思いますね。はい。はい はいや分かりますよ。<笑> なんか思っていっちゃったし、自分もなんかもう、私、ぽーんっていう、そ<笑>、はい、そううだねなんかもう、すべてがなんかへらへらした、<笑>スイングから<笑>、<笑>すごい、言う、このカメラマン。<笑><笑>